にて、同局で8月26、27日に放送される24時間テレビのメインパーソナリティを何わ男子が担当することが発表された。何わ男子はこのところドラマにバラエティに絶好調でしたがジャニーズ伝統の24時間テレビのメインパーソナリティにも選ばれてますます上り調子といったところですよね。 ジャニーズ事務所では、大活躍し、勢いのあった k n g ドブスが5月23日以降、悪い言い方をすると弱体化してしまう。何は男子の明るいニュースを出すことで、事務所として勢いを取り戻したいところもあるのではないでしょうか。キンプリの FC 動画削除の一件もあり、ジャニーズファンをざわつかせている部分もありますからね。ワイドショー関係者。 5月22日をもって、平野史洋26、岸優太27、神宮寺優太25の3人は金プリを脱退し、ジャニーズ事務所からも退所する、岸の宮城退キ金プリは長瀬連24と高橋海斗24の同ユニットになる。そのため、多くのファンが5人の金プリとの別れを惜しんでいる状況だが、 彼らの歴史についてジャニーズ事務所の対応が物議を醸しているという。ジャニーズのグループにはそれぞれ公式、ファンクラブ FC があります。キンプリではメンバー5人がサバゲーをしたり、食事会をしたりと、楽しく盛り上がる限定動画が配信されてきたわけですが、彼らの FC 動画が脱退日である5月22日に全削除されることが発表されたんです。 削除される動画は全65本です。全能。政治ゾーンへの場合、マリウス派22が2022年末にグループを脱退。芸能界も引退したが、当時の動画が削除されることなく残っている。そのため、やっぱりキンプリちゃんの FC 動画が削除されるのおかしいんだね。マリウスくんのは残っている。 岸シ君はまだ J だし、角君海ちゃんで、キンプリは続いていくのに速攻で削除するって、ありえない。人を何だと思ってるんだろう。FC 動画を全削除するなんて、とことん、最低な事務所だね。簡単ふ。早く、5人のキンプリをなかったことにしようなんて、悪魔。キンプリ FC 動画までなくなるって、本当ですか仕方のないことなのかもしれませんが、しすぎます。 と、事務所の対応への非難の声が SNS に相次いでいるのだ。四角冠番組終了に続くファン泣かせの出来事だった、芸能プロダクション関係者が話す。 動画全削除の理由で考えられるのは芸能界を引退したマリウスさんと違い平野さんたちは海外進出を意識した芸能活動を続けていくと見られていることでその場合おそらくジャニーズを辞めた後田た事務所と提携したり所属する可能性が高くそうした時肖像権について面倒なことにならないように新編整理をしたのではと考えられます。 ファンにとっては寂しいことに違いありませんが、冠番組の終了発表に続いてこうした話題が出てくると、いよいよ別れの日が見えてきた感じがしますね。今年1月から金プリは冠無理番組、KNG&PINSU。日本テレビ系が毎週土曜日にレギュラー放送していたがこちらも5月13日で通常放送が終了。 同月20日に2時間ゴールデン SP でフィナーレを迎える。キンプル。集大成としてとにかく体を張りたい。とメンバーもめちゃくちゃ意気込んでおります。カジバの馬鹿力を発揮して僕たち5人らしい雰囲気でとにかく皆さんに笑ってもらえる番組をお届けしたいと思っています。と、騎士はコメントしている。なお、キンプル。 の放送枠は土曜午後1時30分。だが初開行については同番組枠は当面単発番組などを放送する予定で新たなレギュラー番組の内容などは未定と発表されている。四角民放キー局は何は男子シフトに切り替え。後番組が未定となっている一方、前での芸能プロ関係者はこう話すのだ。 実は、今ささやかれているのはこの枠かどうかはわかりませんが、いずれ何わ男子の冠番組が日テレでスタートするという話なんです。それというのも、これまでキンプリは、ジャニーズ事務所の社長である藤島ジュリー稽子氏にもうプッシュされていて、それはジャニーズと関係の深い日テレも同じでした。キンプル。 オレギュラー化させたり2021年度の24時間テレビのメインパーソナリティに起用したりジップで積極的に起用したりと動いていましたよね。しかし、キンプリは5月23日コードをユニットに変わるため売り出し方も変わっていくと言われている。残る長瀬と高橋はバラエティ番組ではなく役者業などをメインに移行していくのではと考えられているのだ。 そこに来てジュリー社長のお気に入りとされるなにわ男子が2023年夏の24時間テレビでメインパーソナリティを務めることが4月17日に発表された。金プリからなにわ男子へ事務所としての注力ポイントの変化が見て取れる動きですよね。さらに、日テレ以外、フジテレビやテレビ朝日も今後はなにわ男子を積極的に扱う方向にシフトしていくといいます。 ジャニーズ事務所としても、3人の退場でグループとしてのパワーダウン、活動の方向が難しくなってしまうキンプリよりも、まだまだ多くのポテンシャルを秘めている何わ男子を推したくなるのは、ビジネス的には当然のこと。ただ、やはり、キンプリファンとしては辛い状況ですよね。 おそらく権利の面で仕方ないとしても FC 動画が削除されて5人時代の金プリの歴史はどんどん失われていくし、何は男子がこれまでの金プリのポジションを奪うように活躍していくと考えられるわけで、ファンの胸中は非常に複雑でしょうね。全能。 5月22日で FC 動画が削除され、5人が躍動していた番組もなくなり、そこに何は男子が入ってきて新たな活躍を見せる。長瀬と高橋、2人の金プリの活動は続くが、5人の金プリの存在はどんどんなくなっていき、5月23日以降、金プリファンたちのロスは深刻なものになってしまうのかもしれない。 近く、5人の笑顔が宝物なんだよ。金プリ準備中も幸せそうな男笑に楽しく雑談。増え続ける思い出 MV やジャケットの撮影風景や、ちょっとしたトークの様子を期間限定公開している。